はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、この店内とか目の前に来てるメニューとか見てね、わかる方も多いと思うんですけれども、久しぶりに町田の29さんにお邪魔しております。 今回の料理はですね、ちょっとオーナーさんに相談させていただきまして、特製のポークチャップとポークソテーと、まあ、お肉をね、2種類用意していただきまして、もう見たことのないサイズのね、このね、豚さんをご用意いただきました。今回使ってるお肉なんですけども、2種類ございまして、こちらの見えているバラ肉の方が、鹿児島産の黒豚と。 こちらのロースの方が、東京 X とね、まあ、両方ともね、もうめちゃめちゃいいお肉用意いただきましたんで、冷める前にね、早速食べ進めていきたいと思います。それでは、いただきますと。はあ、まずこっち。ロースの方、東京 X からいただいてこうかな。肉汁がやべえ。<笑>よし<笑>これ、見えるやべ う, わうまそう<笑><笑>まずはねこちらの「東京エクスト」うーんまえうまっえうま、ん、っこれやばい<笑>普段食べてるような豚のバラ肉よりもよっ ほど柔らかいし、しかもね、油が上質なんでね、全然重くない。<笑>うん。うん、まこんだけのサイズでも、なんかペロッといける気がする。<笑>これ、見えるかなたまんなくないやばいよね。 で今回はね、まあ、こちらのポークソテー用に、にんにく醤油と29さんのオリジナルソース、このね、ガーリックソルトと、3種類ね、味変アイテムを用意いただきましたんで、これもちょっと使っていきましょう。じゃあ、まずね、味変アイテムの、これ、ガーリックソルトと。うーわー、絶対うまいじゃん、こんなのって。こんなん絶対うまいじゃん。 うんうまっやっぱりねこのお肉自体の臭みもないですしうまみもね上質な分ね少量でもガーリックのねうまみがすっごい際立ってるうまほらやばいほらやばい うわそしたらちょっとこっちのねバラのホークチョップも食べていこうかなあのねバラの脂身がうまそうホークチョップのソースケチャップ系のトマトソースにつけてと。 すごい甘いし何より全く重くないんだわわーこれはうまいね、うん、これ無限だな永遠に食べられる<笑>うますぎる 作ってる最中のオーブンとかは、もうね、油ってびっちょびちょだったんですよ。だから正直食べる前はね、油っこさ心配したんですけど、もちろんね、油はすごい。ただ、重みがない分、全然苦じゃないし、何よりもね、それがね、うまみになってる。ライス食べたいじゃ。ご飯、ご飯。 僕もねそんなに件数ポークチョップとか、まあ、ポークソテーとかね食べてるわけじゃないですけど間違いなくねもう人生の中で一番うまいポークソテーとポークチョップですね。それぐらいうまい さっきあのお店の方ともお話ししてて、この食材を仕入れるときに、金額で言ったら本当に和牛のまあ桃とかのね、部位ぐらいの金額がしたらしいんですけど、でもこうやって食べてみると、マジでその高い和牛とかに焼けないぐらいうまい。ポークソテーとかね、やっぱシンプルに作るやつっていうのはやっぱ食材がいいとね、よりうまくなりますね<笑>。 まあ、だからその普段のね、ご褒美とかにステーキ食べたりとか、焼肉食べたりとかね、その牛、美味しい牛を食べに行く方はいらっしゃると思うんですけど、一回ね、この美味しい豚でご褒美やってみてください。多分ね、世界観が変わる。本当にうまい<笑>。うん。うん。 そしたら続いてのソースはこちらのオリジナルソースですね、うんうん そしたら続いてこちらのね第3のソースガーリック醤油でございますいやこれもシンプルにうまそうだなうんこれもうんまっ うん、うん、3種類のソースとも、まあ、もちろんね合うんだけど個人的にはガーリックソルトが一番かな。 最初料理見た時ぶっちゃけねあの大きすぎて食べきれるか心配だったんですけど全然いけるわこのね最近の容量がちっちゃくなってね僕でも余裕<笑> そしたらこの最後のお肉はねガーリックソルトでそしたらこちらが最後の一口でございます と い, うことでただいまね、えー、ポークソテーとポークチョップの、えー、セットというか、まあ、ご飯も合わせてね全て完食をいたしましたマジでこのブランド豚っていうのかなうますぎるうん<笑>本当にねもう人生で一番うまいポークソテーでございました まあ、今回ね、いただいたメニューに関しては、こちらの29さん、まあ、通常メニューにはないんですが、3日前までにご予約をいただければ、まグラムとかを指定でね、予約して食べれるってことなんで、ぜひね、今回いただいたこちらの2種類のメニュー気になった方は、29さんに連絡してみて、この美味しいね、豚肉をぜひ味わってみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。